おやって、3人って思ってるお客さん多いと思いますが、このコロナ禍、2020年に創設メンバーがぞっくりあの引退してしまいまして、現在、3名の踊り子しかおりません、なので、ここ、この場をお借りしまして、メンバー大募集でございます、ツイッターの DM とか、の花のランの私たち見かけたら、ぜひ、花のランで踊ってみたいって思う方いらっしゃいました。ぜひ お声掛けよろしくお願いいたします三人ですが本日は精一杯演舞させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします<笑>はい頑張っていただきましょう観客の皆様に礼では今から演舞させていただきます曲はオリジナルのオーク カリンという曲になりますどうぞご声援のほどよろしくお願いいたします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 本当に花のランさん素晴らしいです。